それでは時間になりました筒井さんをディスコードの拍手でお迎えくださいはい、えー。それでは、えー、今から Python3.9 からの新定番 ZoneInfo 使いこなそうというタイトルで発表を始めます、えー、まず最初に自己紹介をします、えー、筒井と申します、えー、普段は六本木のフィンテック系企業でジャンゴを使ってウェブサービスを作っています いろんな Python 関係のコミュニティにも関わっています。PythonBootCamp、湘南パイ、PythonCharityTalkInJapan などといったコミュニティに関わっています。2013年の PyConAPAC、2014年の PyConJP ではスタッフもやっていました。今日のトークはこの3点に分けてお話しします。 まず一つ目は Python 3.9 から登場した ZoneInfo というモジュールについて概要の説明と基本的な使い方について解説します。二つ目は ZoneInfo を使っていてよくあるエラーとその対処法について解説します。最後三つ目は ZoneInfo に関連する周辺知識についてお話しします。 このトークのオーディエンスに求める選定知識はご覧のとおりです。Python のチュートリアル、またはそれに準ずる入門書を読んで、自分で Python コードを書いたことがある人を想定しています。そして、ここで唐突に宣伝というタイトルのスライドが登場しましたが、これはこのトークに関連する話です。 私は現在、技術評論者さんから出版される Python 実践レシピという本を書いています。これは協調の本なのですが、私が協調者の一人です。本の想定やページ数、価格といったところはまだ未定なのですが、来年の2020年1月頃に発売予定となっています。内容としては、2015年に同じく技術評論者さんから出版された Python ライブラリー事件レシピという本を大幅に加筆修正したものです。えー、Python の規則的な文法やよく使われるモジュールの使い方などについて、えー、と要点を押さえて解説しています、えー。今日のトークのテーマであるゾーンインフォについてもこの本に載っています。えー、今日のトーク内容はこの本の内容の一部をアレンジしたものをお話しします。 では本題に入ります。まず一つ目、ゾーンインフォの概要の説明と基本的な使い方についてお話しします。ゾーンインフォとは何か。ゾーンインフォとは IANA タイムゾーンデータベースを扱う機能を提供する Python の標準モジュールです。IANA タイムゾーンデータベースというのは、インターネットアサインドナンバーズオーソフィ 略して IANA が管理している世界各地のタイムゾーン情報を収めたデータベースですこのデータベースはほとんどの OS に内蔵されていますゾーンインコの誕生の経緯について説明します2019年5月15日のポールガンスルさんによる提案が始まりでした この提案の内容は Python Software Foundation、略して PSF のブログに載っています。提案の内容を予約したものがこちらです。まず Python はバッテリー r インクルードな言語のはずなのに、タイムゾーンに関する機能が足りないのではないかということを言われています。この バッテリーズインクルーデドについて補足の説明をすると、これは Python は標準機能だけで必要なものが全部入っているように、揃っているようにしようという哲学のことです。日本語に直訳すると、電池内蔵という意味になりますが、例えば腕時計だとか電卓のように、初めから電池が入っていて、買ったらすぐ使える製品のようなプログラミング言語にしたいという、 考え方を表していますで、えー、と提案の内容にまた戻りまして、えー、と IANA タイムゾーンデータベースは、えー、タイムゾーンデータの技術上の標準で多くの OS に内蔵されています。これを参照する標準モジュールを追加してはどうかということを提案されていました。か、え、く、ー、して、えー、ゾーンインフォに関する PEP Python エンハ m スメントプロポー s a ルの PEP615 が作成されて実装されるという経緯になりました。タイムゾーンでタイムゾーン扱うといえば、ゾーンインフ登場以前には PyTZ というサードバーティーライブラリが定番でした。ゾーンインフと PyTZ は何が違うのでしょうか 次のスライドで主な違い2点についてお話しします。まず違い1つ目です。先ほど話したように、ZoneInfo は OS に内蔵されているタイムゾーンデータベースを参照しています。それに対して PyTZ はライブラリ自体にタイムゾーンデータベースが内蔵されています。 つまり PyTZ はタイムゾーンデータベースが更新されるとライブラリー自体のアップデートが必要ということになります。違い二つ目です。ZoneInfo ンンは Python 3.6 から DateTime モジュールに追加されたフォルト属性というものに対応しています。それに対して PyTZ はフォルト属性には対応していません。 この説明は、フォルド属性が何なのか分かっていないと、ちょっとピンとこない説明かもしれませんが、フォルド属性については、次の基本的な使い方の中で一緒に説明していきます、はい。では、ゾーンインフォの基本的な使い方についてお話しします。お話しするのは、次の2点です。 まず1点目はゾーンインフォクラスの使い方について。ゾーンインフォモジュールはいろいろな機能がありますが、皆さんが実際に使う際は、ほとんどのケースではゾーンインフォクラスしか使わないはずなので、今回はゾーンインフォクラスの使い方を中心に説明します。2点目はゾーンインフォクラスとデイトタイムオブジェクトを一緒に使う方法について説明します。 この説明の中で、コールド属性についての説明も一緒にします。では、ZoneInfo ンンクラスの使い方についてお話しします。使い方はとてもシンプルです。ZoneInfo ンンの引数にタイムゾーン名を指定すると、そこに該当するタイムゾーンを扱う ZoneInfo ンンオブジェクトが作られます。 今、スライドで見てもらっているこの例では、日本時刻を扱っています。オブジェクトはタイムゾーン名ごとにキャッシュされるので、何回同じタイムゾーン名のオブジェクトを作成しても、同じインスタンスを使い回します。なので、定数化しなくてもメモリーを無駄遣いするといったことはありません。 ゾーンインフォの引数に指定できる値は、Available Time Zones という関数で調べることができます。Available Time Zones 関数の戻り値は、セット型、集合型になっています。この中に先ほどの例で指定したアジア、東京も含まれています。 アベイラブルタイムゾーンズ関数の元道に含まれていないタイムゾーン名を指定するとゾンン、ゾーンインフォノットファウンドエラーという例外を創出するので注意してください。この例では、ゾーンインフォクラスにスパンというタイムゾーン名を渡していますが、当然そんなタイムゾーン名はないので、ゾーンインフォノットファウンドエラーを創出します。 次に、ZoneInfo ンンクラスと d a t e t i m e ジェクトを一緒に使う方法について説明します。z o n e i n f o ブジェクトを DateTime クラスの TzInfo 引数に指定すると、そのタイムゾーンを指定した d a t e t i m e ジェクトが作られます。この例では、日本時刻で2021年2月23日10時の d a t e t i m e ジェクトを作成しています。 デートタイムオブジェクトを後から別のタイムゾーンに変換する場合は、AsTimeZone メソッドに別のタイムゾーンを表すゾーンインフォオブジェクトを渡します。この例では最初に日本時刻の2021年2月23日10時として作ったデートタイムオブジェクトをアメリカのロサンゼルスの日時に変換しています。 タイムゾーンがロサンゼルスのものに変更されているので、日時は違う値になっています。続いて、デイトタイムゾーンインフォクラスとデイトタイムオブジェクトのフォルト属性を一緒に使う方法について説明します。説明しますが、まず最初にフォルト属性が何なのかを最初に説明したいと思います。 まず最初に、公式ドキュメントのフォルト属性に関する説明をそのまま引用してみました。こちらをまず最初に読んでみます。0、1のどちらかです。繰り返し期間中の実時間の曖昧さ除去に使われます。括弧、繰り返し期間は夏時間の終わりに時計が巻き戻るときや、現在のゾーンの UTC オフセットが政治的な理由で検証するときに発生します。 0、カッコ1という値は、同じ実時間で表現される2つの字角のうちの早い方、カッコ細い方を表します。ということです。ということです。というか、えっ、ー、と、これ見ている皆さんどうでしょうかこれ読んで理解できたでしょうかえっ、ー、と、これ私があの、最初に読んだ時の第一印象を言うと、まあ、なるほどわからんという感じでした。 であの根本的に私にそのタイムゾーンに関する知識が不足しているのが原因だと思うんですが、まあ、調べるにしてもこれど う, どう調べようかなっていうのがちょっと何をどうしたらいいのかっていうのがこうどこに来れるような感じは最初ありました。でまあ最終的には理解できましたしそれを今から発表するんですけれどもあのこういう理解が難しい文章を手がかりに調査する方法というのがう皆さんに持ち帰ってもらえる試験になるんじゃないかなと。 思うので、今回はこの私が調べたプロセスを再現しつつ説明するというこう思考でやっていきたいなと思います。で、えっ、ー、とまず最初に先スコンの文章の構造に注目して、文中の重要そうなフレーズを抜き出してみました。えー、もう一度先スコンの文章を見てください、えー。赤字の部分を見てください。 この部分を、この文をよく読むと、フォルト属性というのは、どうやら繰り返し期間という問題を解決するための機能のように読めます。そして、繰り返し期間が発生するタイミングとして2点を挙げています。1つ目は、夏時間の終わりに時計が巻き戻るとき。2つ目は、現在のゾーンの UTC オフセットが政治的な理由で減少するときです。 では、次のスライドで、この2点のタイミングが何を意味しているのかを説明します。これらが理解できれば、繰り返し期間が何なのかも見えてくるはずです。では、繰り返し期間が発生するタイミングの一つ目として挙げられている、夏時間の終わりに時計が巻き戻るときについて説明します。まず、この図を見てください。 夏時間が採用されている2020年のアメリカ・ロサンゼルスを例にしています。2020年のロサンゼルスのタイムゾーンの変遷を見ていきましょう。ロサンゼルスの標準時間は UTC にプラス8時間した値です。UTC というのは世界標準の時刻で、世界各地のタイムゾーンは、この UTC に何時間か加算かまたは減算して求めます。 2020年のロサンゼルスの夏時間は3月8日3時に始まります。3月8日3時になった瞬間に夏時間に変更されます。夏時間は UTC プラス7時間で求めます。つまり時計の針を1時間進めて夏時間の2020年3月8日4時になります。 えー、そして夏時間の終了は2000や、えー、11月1日2時です、えー。11月1日2時になった瞬間に、えー、時計の針を1時間巻き戻して標準時間の11月1日1時になります。えー、ここで時計の針を巻き戻すタイミングに注目してください。 次のスライドで、ここをさらに詳細にした図をお見せします。こちらです。夏時間の11月1日2時よりも前には、当然、夏時間の11月1日1時が存在します。そして、夏時間11月1日2時になった瞬間に時計が巻き戻って、標準時間の11月1日1時。 になります。つまり、11月1日には2回2時がやってくるということになります。では、この事実を踏まえて、次の Python コードを見てください。このコードでは、えー、アメリカ・ロサンゼルスの2020年11月1日、1時を表すデート タ, タイムオブジェクトを作成しています。先ほど説明した通り、 アメリカ・ロサンゼルスの2020年11月1日、一時は夏時間、標準時間で計2回やってきます。では、このテイトタイムオブジェクトは標準時間を指しているでしょうかそれとも夏時間を指しているでしょうか ?Python 3.6 未満では、このような標準時間、夏時間を2つずつあるような時刻を区別する方法がありませんでした。 Python3.6 で登場したポルト属性はこの問題を解決してくれますここまでを一旦まとめます夏時間の終わりに時計が巻き戻るときというのはこういうことですまず夏時間の終わりになると時計が1時間巻き戻りますすると1日に同じ時刻が2度現れることになります デートタイムオブジェクトのフォルト属性は、2度現れる時刻を区別するために使われます。値が0なら2つの時刻のうちの早い方、つまりこの例今回の例だと夏時間を表します。1なら遅い方、つまり標準時間を表します。では、先ほどの Python コードの続きを見てみましょう。 フォルルトト属性のデフォルト値はゼロですつまり、デフォルトでは夏時間を表すということになります。そして、リプレイスメソッドを使って、フォルト属性を1 に, 1に書き換えてみると、今度は標準時間を表すようになります。PyPZ については、ゾーンインポとの違いで説明した通り、フォルト属性には対応していません。 フォルド属性の値が何であっても標準時間を指してしまっています。では、繰り返し期間が発生するタイミングの2つ目、現在のゾーンの UTC オフセットが政治的な理由で減少するときについて説明します。実は夏時間以外の理由でタイムゾーンが変更されるということもありえます。 例えば2011年の年末にはサモア共和国でタイムゾーンが変更されました。これは夏時間が理由ではなくて政治的な理由でこのタイミングだけでタイムゾーンが変更されました。この変更で先ほど説明した時計が巻き戻るときが発生する場合は同じく1日に2度同じ時刻が現れるということになります。 そうすると、フォルト属性による区別が必要になるということになります。フォルト属性についての説明は以上です。タイムゾーンについての話を奥が深くて深く探っていくと、ゾーンインフォ自体の説明からどんどん遠ざかってしまうので、今日のトークではこのぐらいにしておきます。もっと詳しく知りたい人は、 第2くるべさんという方が書かれたタイムゾーン呪いの書知識編という記事がおすすめです。では、2つ目のゾーンインフォのよくある次ラーについてお話 し, します。ゾーンインフォプラスを使う上で注意してほしいのは、Windows 上で使う際です。 Windows でゾーンインフォクラスを使うと、タイムゾーン名が間違っていないはずなのに、ゾーンインフォーノットファウンドエラーを創出する場合があります。この例外はゾーンインフォクラスに存在しないタイムゾーン名を渡したときの例外ですが、今見てもらっているこのサンプルコードだと、アジア東京というタイムゾーン名は存在するはずです。でえー、と上の方の赤枠でかかってもらって、 たエラーメッセージを見てみると TZ データというモジュールが必要だというメッセージが出ていますこのエラーメッセージが出ている場合は PIP コマンドで TZ データをインストールしてください TZ データはタイムゾーンデータが内蔵されているパッケージで C-Python のコア開発者がメンテナンスしているファーストパーティーパッケージです では、なぜこんなことが起こるのでしょうか。まず、ZoneInfo で IANA タイムゾーンデータベースを最初に参照するには、tzif というファイルが必要です。ほとんどの OS ではこの tzif ファイルが提供されるのですが、残念ながら Windows では提供されていません。その代わり、IANA タイムゾーンデータベースを扱う独自の API、 といいうものが提供されていますその API で他の OS と同様にタイムゾーンデータを参照できればいいのですが、残念ながらタイムゾーンデータそのものを参照する API というものがありません。そのため、Windows でゾーンインフを使う場合は、タイムゾーンデータを内蔵した TZ データをインストールする必要があります。 この Windows API のサポートを断念した経緯については、PEP615 にも詳しく書かれているので、知りたい人はそちらの URL も参照してみてください。では最後に、ゾーンイン n f の周辺知識についてお話 し, します。これは2点お話 し, します。まず1点目。 ゾーンインは Python 3.9 以降でしか使いませんが、もし Python 3.8 以下でデート タ, タ, タ, タイムオブジェクトのポォルト属性を使いたい場合に、PyTZ と組み合わせることはできません。そんなときは、DateUtil というサードパーティーライブラリの GetTZ という関数で作ったタイムゾーンオブジェクトを使ってください。こちらはポルト属性に対応されています。 えちなみに、デイトユーテリは、えー、ゾーンインフォの追加を提案したポール・ガンセルさんがコミュニターを務めているライブラリーです。えー、次、2点目です、えー。自己紹介で話した通り、私は普段ジャンゴを使っているので、えー、ジャンゴでのゾーンインフォ対応はどうなっているのか気になったので、調べてみました。 えー、まず、もともと Jango でタイムゾーンを扱う際にどうするのかを説明します。えー、Jango では、えー、設定ファイルに use.tz に true を書いたときにタイムゾーンが有効になります。えー、Jango のタイムゾーン関連の機能は、もともと py.tz に依存していて、えー、use.tz イコール true のときに py.tz を使ってタイムゾーンを扱うようになっていました。 それが Jango 3.2。これは2021年、あの、今日ですね。現時点での最新バージョンです。3.2 からは、従来の PyTZ に加えて、PyTZ 以外のタイムゾーン実装。これはゾーン e e も含みます。これもサポートするようになりました。さらに Jango 4.0。これは、えー、と2021年、今年ですね。 今年の12月にリリース予定のバージョンです。これだと 4.0 からは、ゾーンインポの方がデフォルトということになります。そして、ITZ は非推奨という扱いになります。なので、今からジャンゴで何かウェブサービスを作りたい、かつタイムゾーンをアと扱うようにしたい。 というふうに考えている方であれば、PyTZ よりも ZoneInfo の方を使う実装にしておいた方が、まあ、後々のバージョンアップの作業などは楽になるんじゃないかなと思います。えー、実際に Jango と ZoneInfo を組み合わせている例を見てください。えー、j a n g o u t i l i z d a t e t i m e モジュールに即している関数には、 タイムゾーンという引数が定義されているものがあります。このタイムゾーン引数にゾーンインフオブジェクトが渡せるようになっています。最後、まとめます。ゾーンインフは OS 内蔵の IANA タイムゾーンデータベースを参照してタイムゾーンを扱う標準モジュールです。 ゾーンインフはデートタイムのフォルト属性にも対応しています。フォルト属性というのはタイムゾーン変更時の時計が巻き戻るときに起こる1日に2度同じ時刻が現れる現象に対応した機能のことです。ゾーンインフを Windows で使うときは PZ データというサードパーティーパッケージも必要になってくるので注意してください。 ということでえっ、ー、と発表は以上になりますご清聴ありがとうございました発表ありがとうございます何か質問ある方は、えー、質問クエスチョンなどをつけてディスコードに書いてくれいただけますでしょうかしばらく待ってみます まあ、しばらくあい待ってる間に、えー、と登壇してみて、どうでしたか、ちょっと質問をけうもそうですね、あのちょっとま あ, あの、感染対策で、まあ仕方ないとは思うんですけど、ちょっと今、私をオンサイトで会長で発表してるんですけれども、個室なんですよね<笑>、なんか目の前に人がいるのかなっていうところを勝手に想像してたんで<笑>あ。そうなんです、ね ちょっとそういう感じではなかったんで、まあなんか、自分の部屋ではない個室のなんかどこかの部屋で発表してるっていう感じで、なんか謎の緊張感があったりとか。まあなかなかこういう対面でできないところで、こういう。そうですよね。そういう ちょっとなんか勝手に期待しちゃったんですけど、まあでも考えてみたらそうだよなと思って。<笑>そうですね。っえっ、ー、と、筒井さんは今回オンサイトに来られたということなんですけど、まあ、はい、他にもう1名、オンサイトでえと発表されるっていう方もいらっしゃるみたいなので、まあその方もえと時間別の時間になりますけど、その部屋を使って、そうとるはず に,、はい、になっていますね。で、えーと、質問の方ですけれども、えっ、ー、と、特に、 質問的なものは来ていないようですね。そうですね、はい。あとはそうです。ちょっと私がまたちょっと繰り返しになるんですけど、えっ、ー、と、さっきのちょっとまた、<笑>また あ, とあの、PythonG 選別レシピという本が来年の1月には発売されますので、えーと、ぜひお買い求めいただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします<笑>というところが。<笑> その一番言いたいたところです<笑>年の1月でページ数未定っていうのはまだ納 品, と納品っていうか出してないって感じなんですか、ね、ああ、そう、あのー、ですね。まあ、ちょっと言っていいのかなちょっと。まあでも、具体的に何ページっていうのはまだ言えないんですけど、でも多分、あのーあの、買っていただいた皆さんには満足いただけるような内容にはなってると思いますので、はいえー、結構、あのーまあ、さっき言ったように強調なんですけど、あの結構みんな頑張って。 書いたんで、あの Python ライブラリー実践レシピっていう元になっている本よりはかなり違う内容になっています。もうほぼ違う本だと思ってもらった方がいいかなと思いますので、うん、ぜひご期待いただければと思います。はい、ありがとうございます。それではえっ、ー、と時間になりましたので、筒井さんのトークを終了します。発表ありがとうございました。ありがとうございました。参加者の方は Discord で発表者に大きな拍手をお願いします。 質問のある方は、また、直接お話ししたい方は、ディスコードの Ask the Speaker の等トラックチャンネルに移動してください。Ask the Speaker のトラックは、シャープ、p イ y c o n j p アンダーバー4番になります。また、スポンサーによるスペシャルブースもございますので、そちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、 スポンサーブースのスタンプラリーにご参加いただけます。ご応募いただくと豪華景品が当たるほか、参加者も用意しておりますので、ぜひご参加ください。